熊本地震から丸2年が経った平成30年4月18日阿蘇市の観光の拠点花遊びがグランドオープンを迎えましたこの日行われた式典には熊本県の小野泰輔副知事や阿蘇市の観光関係者らおよそ60人が参加今年度から花遊びの指定管理者となった 有限会社木之内農園の村上進代表取締役社長が農業をテーマに地元の皆さんと協力して阿蘇の魅力を発信していきたいと挨拶テープカットを行い花遊びの新たな出発を祝いましたまたグランドオープンを記念して赤牛バーベキューの振る舞いや地元の幼稚園・保育園の園児を招待してくまモンショーも行われ たくさんの人が訪れていました熊本地震後、花遊びでは売店などの一部の施設のみの営業となっていましたが今回のグランドオープンで閉鎖していたレストランが復活ドリンクバーやサラダバーがついたメニューに一新されました赤牛や新鮮野菜など地元の食材をふんだんに使った料理が次々と運ばれ 久しぶりにレストランに賑わいが戻ってきました他にも阿蘇のお土産品が揃う品揃え豊富な売店もありまた敷地内の観光いちご園では腰の高さで立ったまま楽に収穫ができる高節栽培のいちご狩りも5月末まで楽しむことができますこちらは食べ放題コースともぎ取りコースの2つがあり フレッシュなイチゴを使ったソフトクリームも人気ですさらに今月末からはバラ祭りも開催され愛情込めて育てられた世界のバラが多数咲き誇りバラドームは優雅なバラの香りに包まれますグランドオープンした花遊び4月28日土曜日からはこちらのバラドームで バラ祭りも始まります皆さんぜひ遊びに来てください